10月1日の放送では、メンバーがヤンキーに奮して体を張って挑戦をする企画、キンプルヤンキースで平野仕様のある行動が話題を呼んだ。今回のゲストはお笑いコンビハリセンボンで、メンバーと共にキンプルヤンキースのゲームにチャレンジ。ブルブルマシーンに乗った状態で30秒以内に熱いお茶を汲み、それを飲み切る。 ブルブルお茶飲みや6枚重ねの水風船の膜を1枚ずつカッターで割り、最後の1枚を残すドキドキ水風船チャレンジなどに挑んだが、中でも視聴者の注目を集めたのはトランポリンお姫様だっこ。この企画はトランポリンの上で横になっている女子をトランポリンへの反動を使って飛ばし、お姫様だっこできれば成功というもの。 まずは、ハリセンボンチームが挑戦。男ヤンキーに奮した近藤春菜がジャンプをし、飛んだレディースの美のは春香をトランポリンの上で抱っこしようとするも、会えなく失敗してしまった。一方、キンプリーチームからチャレンジしたペアは、男ヤンキーの高橋山と、岸優太演じるレディースの岸子。二人は現在カップルという設定で、 挑戦前の高橋は、俺ら結構長いからよ。キャッチする、タイミングを大事にしていく、と意気込んでいた。その宣言通り、キャッチのタイミングまでは合うも、高橋の筋力不足から騎士を抱くことができず、ハリセンボンチームと同じく失敗となってしまった。そんな中、ちょっと待ってくれよ。元彼の俺にやらせてくれねえかと名乗り出たのは騎士子の元彼設定の、 平夜。騎士子に会うのはお前じゃねえんだ、よ。やっぱり山にはパワーが足りないんだ、よ。きしこを支えてあげられる、パワー。それが男として、あ、信んだよ。と略奪宣言を、シトランポリンに挑戦した。しかし、一瞬お姫様抱っこに成功したかのように見えた平野だったが、 キシコの重さに耐えられなかったのか、なぜか横に投げ捨て、その後のチャレンジでも一瞬だけキャッチするも、キシコが腕からすり抜けてしまい、惜しくも成功とはならなかった。まさかのキシコ投げ捨てに出演者らは爆笑し、なんで放り投げたあれは何なんだと疑問の声が相次ぐことに。 なお、トランポリンの先生から改めて手本を見せてもらった平野はコツをつかんだようで、威発で成功していた。この日の放送にネット上では、岸子を投げ捨てるのは笑った。潮君の男気あるところ最高。平野君と岸子の復縁あるんじゃないといった声が集まっていた。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。